スリーデストロイーモードに平成の砲撃でりってるだろゾリーミッション中止繰り返すミッション中止ドラフェンうわっ作り物に興味はありません父が求めているのは未来を見通せる本当のニュータイプ奇跡の子供たちのような次に生まれ変わるとしたら私鳥になりたいなこうするしかない 三人とも生き残るにはこうするしかやめろー撃てなサフレームだがなんだか知らんが軍は何かを隠してフェネックスをおびき寄せる格好の餌にな何をしたウィシルなんてことを…人が死んでるんだぞまさか撃っちゃうんだなこれが 軍を呼んだのかヤンブラにさきを赤い彗星の失敗作がその首復讐の代わりにもらえうきその程度で落ちるものなら最初からいらないのよリタ聞こえているんだろう今更遅すぎるって分かってる<笑>いけガンダムお前たちならやれるあの時と同じだヨナバシタナラティブガ・ガンダムいきます